お腹空いたな。はい、こんにちはいのちゃんです。と今日はと九月十二日なんですけれども、このレスキューフーズ一食ボックスというですね、あの非常用の時に食べる牛丼をいただいたので。 これが、が期限がね、明日までなんですよ。なのでちょっと今日いただいちゃおうと思いますイエイということで、えー、作り方なんですけどもこれがね「作り方」って書いてありますと箱の中にあのお米 と, あと牛丼の具のものを入れてで温めると結構ホカホカで食べられるらしいので挑戦してみます。 いざよっ、えー、中身はおちゃんとねスプーンとおしぼりがついてますとこれは温める袋と発熱剤発熱溶液 もっとあとは白いご飯いやーこれはいいですねちょうどお腹ペコペコだったのでいただいちゃいますでまずこれをすべて取り出したらえー、と発熱剤を袋から取り出して発熱剤袋から取り出して加熱袋の底に入れます これ一回しか挑戦できないからね、もし失敗したらと思うと、ちょっと不安なんですが、やっていきます。よいしょ。これですね。あ、なんか、北海道みたいな<笑>やつですね。これを箱に入れる。で、発熱剤の上に食品を入れて、袋ごと箱に入れると。 白いご飯も入れちゃっていいんだ。えー、すごいね、これ。ですね。結構、パンパン。こうして、こうして、うん。で、この状態で、 箱に入れますでえー、と非 常, 非常じゃないね発熱溶液を袋に注いでチャックを閉めます。 完全に液体ですね。怖い。中は透明です。行くよ行くよちょっと怖いんだけど、行くよはい。ということで、音が鳴ってる。そして、 開けたままでそしたらえっ、ー、と10分また蒸らしてだからえっ、ー、と30分ぐらいは置いておくということですね。で最後は紙ナプキンを使用して取り出すということです。じゃあ待ってみましょう。 蒸気が出てます見えるかなすごい蒸気ですぐつぐつ言ってるよ見てくださいこれめっちゃ蒸気出てますぐつぐつぐつぐつぐつぐつ めちゃぐつぐつ言ってます。まだかなー、まだかな。はい、できましたー。結構あのずっとぐつぐつ言って、最後はもう静かだったんですけど。 すごい見てるのも楽しみな感じでしたじゃあ開けていきたいと思います暑いらしいのでやけどには気をつけていきますよっまた雪が出てきたちょっと待ってね付近を用意してきましたよいしょさあこれをやっていくわけなんだけど 一回これをね、こうして、箱からいきますこんな感じだいぶ、熱々です熱々でちょっとご飯の向きがこうなので、こうしてでご飯を取り出します あ、もう水分蒸発しきってるんだねで元もあちょあちょあちょあちょ熱っいょはい熱熱実食タイムいきまーすまずこれでねなんですけどあこれはさすがに あのー、カピカピでした。大丈夫、手はちゃんと洗っているので、これは省略します。すごい最後のお口拭きとかにいいかもしれないです。で、ね、スプーンはちゃんとついてるんですけど、まあ、エコも考えて木のスプーン使います。じゃあ、えっとご飯開けましょうか。じゃーめちゃくちゃ美味しそう。 そしてえっ、ー、とね作り方のところにはお米をちょっと寄せてで牛丼の具を寄せて開いたところに入れてくださいということだったのでちょっと寄せましょうこちらいきます。 完全に開け方を開け方を完全にミスりました<笑>あるあるじゃないですかはい、じゃあ行きます具が、うおえめっちゃ美味しそうご飯ちきっ た, ご飯つきた じ ゃ, じゃじじゃゃんめちゃめちゃ美味しそうほかほかですではいただきまーす おいしいめっちゃおいしいうんうんね牛丼 の, あのちゃんとタレというか、濃厚で、あとこの糸こんにゃくもすごくあの食感がちゃんとしてます。牛も、あの、なんだろう、ポロポロのパサパサの感じじゃなくて、 ちゃんと噛むごとにあの味がちゃんと出てきますこれはレベル高いん美味しい結構ね量もそれなりにあるのであの非常事態 こういった災害時で何か食べなきゃっていう時にはすごくいいと思います。うん ごちそうさまでしたということで今日はホリカフーズさんの、えー、レスキューフーズ一色ボックス牛丼こちらをいただきましためちゃくちゃ大満足でしたすごく美味しかったあのー、普通の牛丼屋さんで食べるよりも美味しいかもしれないと思ってしかもあのお米ももちもちしてて牛もちあのちゃんと 味がしっかりしてましたし、すごくあのー、いいお味で楽しめました。まあ、非常用なので、ちょっとカロリー高めに作られているかもしれないんですけど、あの非常用にはすごくぴったりな一色ですね。皆さんも何か災害時のあのグッズとかお水とかそういったあの非常用に備えてこういったものも探してみてください。えー、実はこの後あのご紹介したいものはあるんですけど、また次回の動画に乞うご期待。 という感じで終わりたいと思いますえそれでは、えー、この動画がいいと思った方は高評価またチャンネル登録よろしくお願いしますみのちゃんでしたバイバイ t h a t i t eats and r e b u k e